ははい皆さんこんこにちはサルです、えー、今回は庭用のですねウッドストーブを購入しました、えー、富士見産業のフレームストーブという商品これを開封レビューしていこうと思います、えー、最近ねセリアに行った時にちょうどあの欲しかったカラビナキーフックっていうものもあの購入してきたので、まあ、これもね一緒にちょっと使いながら開封をしてレビューしようと思います 前から欲しかったんですけどね売ってなかったんですねようやくなんか売ってたのであよかったよかったと思って3 <笑>つ買ってきましたねはいもうこれはねあの前からあるものなんで皆さんよくご存知かと思うんですけどえっ、ー、と割とね磁力の強い磁石で、えー、くっつくようになってるのではい、えー、と金属だったらねどこにでも、えー、固定できるので 便利だなと思って購入しましたはい今回ねちょっと風が強くてですねところどころあのノイズが入るんですけどすいません、はい、で Amazon から届いたこういう箱ですねこれ以前はですねホームセンターやキャンプ用品店で5000円から6000円程度 安いネット通販でも4000円ぐらいで売ってたので随分安くなったと思います、はいまあ、新しい焚き火台に乾杯です焚き火台、まあ、ウッドストーブですね、まあ、3500円とはいえね、あのー、使い物にならなかったら本当にね、あのー、お金捨てるようなものなんですけどフレームストーブ L ですねこんな感じで組み立て式になってます 二次燃焼機構もしっかりありますよということではいこんな感じのとてもしっかりしたメッシュケースがついてましたえサイズは全部で4種類展開されてるんですけど私が購入したのは2番目に小さいものですえサイズによってま薪の消費量とか火力とかまコンパクト性携帯性とかまあメリットデメリットがあるのでですねあの用途に合わせて選ぶのが大事かと思います そうなんですよなんかねよく中華とかでねなんか申し訳程度に次いでケースがありますけどああいうんじゃなくてですねとってもあの長く使えそうな丈夫なケースでしたねなんかこうバンドックのねカワセにしてよこういうフィールド2サミットの富士見産業にせよなんか日本の、えー、後発のねそういうキャンプ道具作るメーカーが出しているものってなんかいいなーっていうものが結構多くなってきたような気がしますね。 はい、これが本体一番大事な部分ですねはい、えー、割としっかりした作りで、まあ、オールステンレスでこのね隙間から空気が入っていくわけですよねで登っていってこの穴から出てくるという感じで、えー、煙をしっかりとね捕まえて全部燃やすっていういわゆる二次燃焼ですでこれが床になる部分ですよねはいこれは違いますねこっちから入れるんですね 説明書を、ね、読まずにやってるんですけどね、はい、あの説明書を読まないとできないような、ね、構造のものは、ね、なるべく避けたいので、えーまあ、いろんな状況で、ね、あの使えますので、まあ、直感で、ねえー、組み立てれるものを好んで使ってる感じですねはいごとくもついてましたね そうなんです。これもねあの割としっかりしてて割と大きなものもね上に置けそうな感じです、まあ、私の場合レンガの牢のね上にあの鉄筋 の, あの鍋を置くものがあるものであまり使わないんですけどねこんな風にあに丸い、えー、突起が2箇所ありまして、まあ、これも何かなと思ったらですね五徳がねくるくる回って落ちないように、えー、固定するためのものなんですね まあ、こういういのもね中華だとねよくあのそういうふうに作ったんだなというのはあっても実際にはそうならないなんていうことがねあるような気がするんですけどあのまあ、全ての中華がというわけじゃないですけどねあのまだまだこう出たばっかりの無名の中華だとね危ういなというのあるんですけど、まあ、国内の、ね、メーカーはこういうのしっかりしてますね。本当にねいいいりだなと思います はい、えー、これね、ソロストーブのキャンプファイヤーとほぼ同じサイズ直径が1 7ンチ値段はね、けどね、片や3500円で片や1万3200円程度なので、まあ、全然違いますねはい、そうなんです、これ3リットルのね、ペンキ缶とものほぼ同じこれだとね、いいですねそうなんですよ そうですね。あの小さいストーブは、ね、あの嫌なんですやっぱりある程度の大きさが欲しかったんですいいいいううそうなんですね。あの灰を捨てるときがねちょっと今までみたいに単純にひっくり返せばいいわけじゃなくって取り出さないといけないのがね うん、ちょっとやりにくいかもしれないなというふうに思っています。まあその辺はね、使いながら確認をしていこうかなと思います。はい、これダイソーのね、人工芝を買ってまきました。50センチ四方の、えー、50センチ四方ですね。50センチ四方の、えー、人工芝。いつもね、座るところがね、どうしてもね、芝があの、減っちゃうので、 ンコ芝を敷いててておこうと思って購入ししきましたフフッあのなるべくシンプルに使いたいと思ってるもんね。 なるべくいらないものはねあのついてても、まあ、使わない主義なんでですね、えー、そこを今確認してたんですね、はい、で早速ね、えー、小枝を詰めていこうと思いますあカトラリーラックよりもですね深くて広いからですね、まあ、ガンガン入りますねうん この枝はね、あのー、たくさんあの裏の園地で拾ってきたものをあの庭にね井桁た状に積んで乾かしているのでよく燃えます分滝でね着火しようと思います広、えー、葉樹針葉樹混ざってますけどねまあその辺は適当ですはい火が入りましたね初火入れにまた乾杯です やっぱね二次燃焼ストーブは面白いですねあの以前バンドックのボックスストーブを買った時もねあのやっぱ新しいストーブってね嬉しいじゃないですかえー、ね感無量なんですけどやっぱ二次燃焼はねこう燃やしてくれるんですよね煙をまあそれがね非常にやっぱりこういいですね見ててねこう楽しいですね そうなんですよあの難しいことを考えなくてもですねもう適当に突っ込んで適当に火をつけただけなんですけどで皮膚き棒とかね使う必要もなくてですねこう ガ, ンガンこう上昇多分気流ができてもう二次燃焼に近くなってくるんですねこれはね賢いストーブだと思いましたねコスト的にはねとても3500円のものではないなぁと。 いう気はしましまたなんですかねちょっとこう安売りをしてるんですかね在庫がちょっと余ってるのかなんなのかそうなんですよね本当にねもう。 あの つ, つまみを何かね作ってあのちょっといっぱ杯やろうかと思ってたんですけどもうこの火の燃え方にね夢中になってしまってちょっとしばらくねあのもう関心<笑>しきりに感心してるあの部分が続きますのでちょっとねあの退屈な方は少し先にスキップしていただいたらいいかなと思いますこの燃え方ですからね本当にね気持ちいいですよなんか 燃, や燃えてますもんね。 完全ですよね本当ね、なんでしょうね、ロケットストーブ並みですよね、こ の, この角度から見るとですね、上にばーっとこうね、吹き出しているような感じの燃え方ですよね。はい なんとは言えないですよ本当にこの燃え方は煙がねもう出てねもう火が消えちゃうっていうのが一番やっぱ辛いんでですねその逆ですねいや本当ね感心です、うん、試しにね皮吹き棒を使ってみたんですけどね<笑>あの全く必要としない感じでしたね こ の, このタイミングだとですねなんかね富士見産業ってのを調べてみたんですけど自動車部品の製造をしている会社らしいですねあの45年ほど前に岡山県の倉敷にできたそうですでフィールドトゥーサミットってなんだろうって調べてちょっとあの笑っちゃいましたけどねなんかホームページ見るとですねえー、社長さん代表者の方のね 説明が載ってましてなんかてっぺんを目指せみたいなそんなこと書いてましたねもうぜひねあのキャンプ道具メーカーのてっぺんをね目指してほしいと思いますこのフレームストーブのね感じだったらねいけるんじゃないですかねこれは本当にあのソロストーブにも負けてないと思いますねでちょっとね松ぼっくりも燃やしてみようと思いますまああのやったことある方ね あの結構わかると思うんですけど松ぼっくりあの燃える部分と燃えない部分があるんですよねもうねそれが激燃えですねはいこれまたね気持ちいいですね そうなんですよあの松かが開いてるね部分ってね空気もよく入って燃えるんですけどぎゅっと詰まってる部分ってなかなか燃えないじゃないですか水分も多くてあそこもね完璧にね煙を出させないんですよね燃やすんですよね高温でねこれすごいです。 そうなんですよねこれ見てわかるとおり白いねまあ白いって水蒸気が白いんですけどねバーッと出てますよね、まあ、煙ですねあそこもね全部燃やすんですだから炎がね、えー、弱くならないし煙としてまあ可燃ガスにして燃やしてるのでね、えー、水蒸気に負けてないんで す, すもうこのフレーム炎の勢いですよね これね庭キャンなんでね私の場合はね特にねやっぱ煙を抑えるのはね嬉しいんですやっぱねあの住宅地なんでね煙出すっていうのはねあのかなりあの近所に迷惑なんでまあこれはねもうこの時点で買ってよかったなぁと思いましたねこうきれいなね筋ができますよね 本当にあに下から上がった空気が穴から出てきて燃えてるんですねこれはね本当に構造がいいんだと思いますあの二重になってる部分のスペース容量とかですね容積とかですねあと上の穴のサイズとか間隔とか、まあ、そういうものがねバッチリ合ってないとね なかなか綺麗に燃えないと思うんですけど、まあ本当ね、素晴らしい技術だと思いますね。ちょっとね、あの、ようやくね、落ち着いてきたというか、まあ、あの、ちょっと炎に夢中になってたんですけど、あの、我を忘れてね、燃やしてたんですけど、ちょっとね、あの、お腹が減ってきたことにもようやく気づきましたので、これはあの、スルメ、これでダイソーで買ってきたやつですね。えー、いろいろちょっとつまみ、 作りながらいっぱいやろうかなと思います、まあ、炭をねさっき火をつけたのでちょっとあの炎がねバンバン出るような状態じゃなくて炭火で、あのー、少しずつねじわじわと温めながらね、えー、料理していこうかなと思いますこの網はねダイソーの網1 5ンチだったかなそれぐらいの大きさですよね はい、この網でね、まあ、ちょっと何か焼いて食べるにはもうこれぐらいで十分ですね一人一人なんでねでこれは焼き鳥日水のね冷凍のやつあのいつもあの冷凍庫に入れてるんですけどはい、えー、少しねあの炭火だったので炎がね 欲しくなって今、今あのー、皮膚希望を使いました。皮膚希望を使うとね。すぐにこんな感じで炎が立つ感じです。いいですね。もう本当ね。楽しめますね。このストーブはね。<笑>ま、これはあのなんか amazon から届いた箱の中に入ってたね。なんかいらない紙もね。ちょっともうついでに燃やしちゃいますけどはい。 あの庭焚き火するときによくあの YouTube 流したり、えー、ボイシー聞いたりするんですけどねなんか面白いですねあの福さんのラジオを聞いてたんですけどなんかねこう意外な側面が聞けたりして YouTube と違ってねボイシーだとあの見てなくていいので画面をラジオなんでね声だけ聞いてれば内容がわかるので まあそんなのもねいいですねでちょっとこうね甘いものが食べたくなったので、えー、これ玉こんだんこんにゃくで作る団子ですねはい、どうしてもねあの焚、ー、き火しながら飲んでるともうついついね、あのー、お腹いっぱいになってるのにあの焼いて食べたくなっちゃうもので<笑>なるべくねあの腹にたまらないもの、えー、こういうものをねだと<笑> えー、口だけが楽しめるのでよくこういう感じにしますなんかねもともとついてたなんか甘辛い醤油だれなんかもねスキレットで今回炒めて煮詰めていこうと思いますちょっとまたね、えー、炭じゃなくて炎にしたかったので薪をくべてこのスキレットはねダイソーのですねなんか最近はあんま見ないんですけどね前打てた四角いやつですね はい、あの自作のね皮膚規模も、えー、絶賛ね活躍してくれておりますはいいいですね炎がね立つとバーッとこう温度が上がるんでねやっぱ炎は熱いですからね睡眠よりもね一気にこうね醤油うゆだれが沸騰してこうねしっかりとこう絡んでくれます いやーなかなかね、あのー、緊急事態宣言が、ねあのー、解除されてね、えー、あちこち、まあ、行こうと思えば行けるようにようやくなってきたんですけどね、まあ、なかなかスタイル、パッと変わらないですね。もう今、今この庭でやるのがね、とってもこう、えー、楽というかね、庭キャンの一番いいところってあの、荷造りして、運んで、そして持ち帰るという、その手間がないでしょう。まあ、それがね、なんといってもね、 助かりますよねあの何回かですねあの外をキャンプ場行ったりしたんですけどねやっぱりねもうその都つど、ねまあ、こんだけ荷物運ばんといかんのかなって正直ね、ねちょっと億劫になっちゃいますよね、まあ、最近はね本当にすっかりねあの武将になっちゃってパッと庭でできるとねなかなかこうキャンプなんかをねまた行くのが億劫な感じなんですけどまあそのうちねやっぱ眺めがいいしね えー、外にも行こうとは思ってますよく燃えますねもうね気づいたら真っ暗になってましてね何時間やってましたかね、まあ、ほ本当ね楽しいのでねあの時間が経つのを忘れてずっとやっちゃうんですよねまたあのバーボンをやってるんですけど ばあばもね、あのー、ちょっとね、飲みすぎてね、久しぶりにね<笑>、二日酔い<笑>みたいになっちゃったんですけどね、まああのー、気をつけないといけませんね、だいぶ寒くなってきたんで、ですねえ飲みすぎてね、もう本当にへべれけになってね、えー、ここで寝ちゃうと、夜はね、かなり冷えますんでね、まあ、風邪ひいたり、風ぐらいで済めばいいんですけどね、本当ね、投資することだってね、ありえますからね。 あの皆さんお気をつけくださいっていう私がね一番あの気をつけないといけないんですけどねはいもうね相当あの炭とかね薪薪っていうか枝ですけどね入れてますんでねもうパンパンに詰まってるんですけどね ちょっとこの辺りはねカメラ回ってるんですけど私ね覚えてないんですよねちょっと飲みすぎてるんですねこれね幸いカメラが回ってたんで画像があるんですけどね<音声>この時はね猫色、ね、さんの話を聞いてましたね ということでねもう危なかったですね皆さんもお気を付けください